やーいことあるごとに適当に買ってる冷凍餃子と焼肉屋の薬味セットについてくるレベルに余ったキムチ適当に焼いて食おうと思いますまあ冷凍餃子なんて並べるだろ三脚を取りに行ってる間に中火で放置してたのでそこそこ熱くなってますなさて加熱してる間に並べようか箸を使えばいいって 取りに行くのが面倒くさい。ほんの数歩のところに置いてあるだろ。マジで映すことがねえ。ちょっと焼け色ついてきましたね。面倒くさいので、ここでキムチを放り込もうと思います。マジでちょっとしか残ってなくて草橋はないので、洗車後のバケツの水切り感覚でパッパします。ちょっと飛び散ってるじゃねえか。さすがにキッチンの掃除しなきゃな。 プリウスのオイル交換の方が優先ですけど、豪華で健康的な飯を食う金はあるけど、私の想定寿命は40歳、肉体を効率よく使い切りたいからケチるんだよ。知らぬ間に完成してたし、ひっくり返したせいで気持ち見えなくなってくさ。適当に置いたというか放り込んだのに、過去一番の羽がつきました。味については、まあ誰が作ってもまずくはならないよね。撮影のために、強引に羽を崩してほじくり返したんやろな。ついさっきノンフライヤーを注文、どうなる私の食生活、ここで録画データ終 みんなは食生活こだわろう。